どうなんだろうねなんか、昔のバカ野郎、えー、<笑><笑>せーのさあ、始まりました少量チャンネル翔太です涼です松涼で す, です<笑>はい、というわけで今回は、うん 中野のセントラルパークにやってきてます、うん、毎年ねビアガーでやってるんだよね、うんうん、なんでそこで今日はですね今年初ーを、うんね、だよねっ、うん、今年 初, 今年初前回のあれそれはフェスタもねあそバーフェスタからか、またかうん。今回はねまたそれとは別なのでで今日はゲストが、うん、ゲストというかいつも<笑>いるんですけどちょっとそれを待ってます<笑>、うん うん、早く来ないかな早くビールかなみたいなねいやてかさ話していい何梅雨明けたねっていう話梅雨明けだね<笑>そうなんだ<笑>あのらしいよあそうなんだ<笑>やっと夏本番だねうん<笑>ビールが美味しい季節がやってみましたよ、ね、そうだね、うん、いいねじゃあ楽しんで行きたいと思います行きたいと思いますーあもうできたみたいですはいというわけでつるちゃんです久しぶりの久しぶりの登場じゃない久しぶりです ビールの回ばっかりだよ<笑><笑>確かにで今回はですね、えー、と中野セントラルパークの、うん、ビ, アークビアガーデンの。 に来てるんですけど、うん、1人3500円で飲み放題付きのプランがあったので、はい、それを頼んでみましたはいつま、はい、でやってんのかな、うん、結構長かった気がする2月のね9、うん、月の後半からまで後半ぐらいまでやってる<笑>ね、たまにはサラリーマンの人とかもいるしね仕事帰りにさ、やっぱりここで飲んで帰るとか ね, ね、うん、風が吹くと気持ちいいね、うん あるやん、うん。よっぽど天気が悪くない限りはやってると思うから。これはポテサラ。なんだろう。なんかね。うん。なんかそんな感じ、そんな感じ、うん。美味しいね、ビール。そ<笑>うん、マンベアあれだけど。あ、最初にこういう。うん。盛り合わせが最初来ました。これだな。昼 俺,、えーうん、俺も生。こもさわ でもさ。え、うん、で、これを持っていくの。あそのままでいいと思う、ね、多分。一番ね、若造がこういう時は、<笑>え、そんなん言ったら、何でもオッケー。<笑><笑>もうね、すごい、今、肌がいっぱい ごちそうさまでしたすごよ厚切りベーコンと豆腐豆腐いい色いい色してる美味しそう、うん、はいじゃあこうなんか最初のストロングゼロが効いためちをくちゃよってる<笑>やば。ほんとうん全然飲めるけどねだってさあれが一本目だったでしょ<笑>いやでもやっぱ 9% は強いな 思ってたあっあいよ、ね、いしでもいし い, けど、ね、い, し い, よいちょまるなんそしたら俺もビール見る<笑>ちょっといみようかなー モヒート行ってみよう<笑><笑><笑><笑><笑><笑>いいよ順番だから。全然安いと思うたのかいいめっちゃいいよね応援があるのがいいよねまだねあと牛ハラミの鉄板焼きっていうのがう<笑>すごっえ相当<笑>結構なボリ、ね、じゃない、うん、すごくないすっかり食べてるうん、あ、俺ね そうね、結構、夕方に5時くらいにご飯たんだもん、ね、なんであは<笑><笑>違うじゃないのなんで え, え、それ、これ行くよって言ってたんじゃないの一つは言っててなんであはははういや、昼間さ、うん、もうずっとなんかもう一人だったからさ、うん、もうずっと寝てたのね、うん 2時、3時3らいまで、うん、それであもう、うん、もう起きないとやばいでもお腹かすいたって言っていろいろ準備してでももう時間も時間だしあと 2, 2時間くらいで翔太も帰ってくるなって思ったんだけど、うん、でも帰ってきてからお風呂入って準備してとかなったら俺もうちょっと我慢できん 我慢できないかなと思って5時くらいに日高屋に行って、うんうんうん、いやーえそうなの食うやつやんそれでもねあの、ラ行茶セットってしてラギ茶あのラーメン茶ャーハンセットが<笑>もう全部ハーフハーフハー フ, ー フ, ーフーーそれとビール飲んでだってさ別にさ家にいるラーメンあったんちうんでもなんか家でラーメンっていう気分でもないなってあっ5時に行ったんすね5時くらいじゃあ一緒に帰るぐらいじ そうそうで。でも五時半にはもう家に帰ってた。早っ。早<笑>何<笑>。何でそうなって。いや、あそこ？あのなんかアケの。アケの中か。はい。大好きな。ありがとうございます。はい。そうね。はい。ありがとうございます。あ、大きいぞ あ, ありがとう。はい、あさっぱり。三枚目。三枚目。三枚目。 あチョコチョコね、まだまだねちょこちょこしいだってさフジラストオーダーであと1時間あ る,、うん、あるからそうっすねごめん急<笑>ごめん距離距離感。辛い辛いあっ辛いね実家温泉出るやんあそうそうそうそう菊菊、ままあそうそうそうそうそ、ん、うなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそそうそう なんでヤシの木が入ってたああ、嘘。生えてた生えてたまあ植えてあるんだけどね。<笑><笑>でも九州は結構ね、<笑>ああ南側は、でも天草とかも生えてたイメージあるかも。うんうん 植えてあるよ、ね。植ねあるよね。南国感出してるから来るもんね、うん、あいつら。そうそう。そう自生してるかどうかわかんない。うん全然はそうよね。植えてあってたぶんそこある。南の方行ったらあるんよね。九州はそこなかった。あーでやそういうのあんま見ないね。ないね多分。九州の南の方そう多分ほら宮崎とか。あ ー, あーもう完璧そうだもん、ね。完全に、うん、完璧も う,、ね、うマンゴーマンゴーがもうマンゴーって感じだね。そうだよね。あのもう。何する。<笑> 俺一回ライムサワー。俺もライムサワーにしょ、うん。あ、ありがとうございます。ますめっちゃ美味しそう。いいですかすいません。ありがとうございます。ますめっちゃ美味そうやすごくだ。肉感、ねね、肉感がす ご,、ね、ほらすごい。ちゃんと。はい。続いて。やなんだっけ。なんて言った。牛ハラミやハラミ？牛ハラミ。すごくない。です。ってかボリュームすごいよね。全然食ってないね食べない。すごいじゃん。 いや、一人3500円で飲み放題付きでこんだけ出てくるからねうんやばくない、ね、全然もうそろちゃういやめっちゃいいね、うん、うま辛味、うん、うまそうだもんめっちゃうまいうんやばくないうまい、うんうん、うまいこういう肉感食うとやっぱ笑みがこぼれるねうん4杯目。 <咳>よはい。<咳>頼む、ね。まあいいか。頼む。頼むの？ね<笑><笑>頼むの。サワー系で攻めようかなやっぱり。レモンレモンサワー M だね。レモンタワ ー, サワ ー, サワ ー, サワー。俺もう一杯ラインサワーでしょ。頼むのね。うんあ。いやもうこれすぐすって飲める。ね。そうだよね。ね気をつけなきゃそう。モヒートも思ったけど。ビールってやっぱ。 最初すげえすすっていくけどね。うん、ああ、俺の番じゃない。うん、あ<笑><笑>酔っ払っちゃうよもう酔っ払ってるでしょう。ああ。酔ってきたわ。ね、酔ってきた。酔ってきた。うん、やばい、これ。 存在忘れてた。お酒 まあ、なんかさ、特別な日ぐらいはさ、一緒にいたいからさ、うん、俺の誕生日とか、うん、記念日とかさそうねそうそうそうそういうのも音楽に合わせちゃうから、えー、去年の誕生日も一緒にいてくれなかったし、うん、あ、まあそれで俺は、俺はプンクにいいじゃんやだよいいじゃんやいいじゃない<笑>だって言うと、祝る日いっぱいあるじゃんないよ<笑> <笑>じゃあさだってさち ょ, ちょっと1日ずらせば言、うん、われるわけじゃんその俺の誕生日を、はい、じゃあ別に他の日は何も言わないわけやん364日何も言わないわけよ<笑>そしたらその日ぐらいはさだって他の日はもう言っておいて言っておいてやっておいてやっておいてなのにその日ぐらいはさ別にずらせなかったのかなって俺は思うのああいやでも大事だと思ったらもうずらせないじゃない いやだから忘れてたもんそううなえ俺誕生日だけどって言った時にハって顔したのでもなんかちょっとごまかしてたけど あ,、まあでもずらせないからみたいなあとから言ってきたけどあこいつ忘れてたな感を出したの<笑>それだったらねちょっとね そ, それはうまいことを最初に言ってくれれゃいいじゃんじゃあ俺が言う前に、うん、この日、うん ちょっと誕生日だけど、うん、大だ予定が入っちゃったってライブがあるからってじゃあ別の日に埋め合わせするからやってもいいとか言われたら、うん、それは俺もいいよって言うけどそれがなしに俺がじゃあなんかどうするみたいななんかなんかどっこ連れて行きたいみたいなこと言ってくれてたからど こ, どこ連れてくれんのみたいな話したらてなってこいつ忘れてんなってなって<笑>えっ空いてるみたいな<笑>ちょっと。 ライブ入っちゃったみそっかいい よ, くよくあるよくあるよライブだもんね<笑>だから別にさそれはその時にすげー謝ってくれりゃいいじゃ ん, ん女の子の味方出て る, 出てるいやそうそう。おりと思うじゃん<笑>お い, いや違うじゃ別にじゃ<笑><おい><笑>そういうわけじゃないよだいぶ寄ってきた寄ってきたよ 俺はもう全然、なんで。全然の善意。<笑>俺も全然の善意。<笑><笑>いいの若い翔、ね、ちゃんどっちかって、あっちの方が全然近いけどね。まあうん、でもさ、賢治落ち着いてるところあるでしょあるある。<笑>あるよ。<笑><笑>ある。なんでなんだろうねううなんで。あるよね。多分経験なんじゃない だらかそうだねそうだね。22? 21とかだったと思うんだうちらが知り合ったのが、うんうんうん、やん十五15年6年前年くらいだよそうねそうね<笑><笑>でも仲良くやってるんじゃないの誰がいや2人よめっちゃ仲良くやってるケン、ねまあ、もしょっちゅうやってるけどああも喧 嘩, 喧嘩もっていうかやっぱりさなんか俺の悪い癖でさ、うん 言っちゃうのなんか弱音みたいなの入ってきたりとかなんか文句とか言 っ, たと言ってきた時に、うん、なんか「えみたいな言っちゃうのねうそれでそんな文句とか言うのとかさ「え何そんなこと言っちゃうの?」とか言っちゃうからと俺の味方じゃないのって言われるいや味方は味方なんだけどそう俺もあるもん、うん、九州だからかなん何なんだろうねなんかさ どうにかはしたいじゃん。うん、そうなんか解決策を見つけたら い, いそうそうそう。そ, う<笑>その辺の差次は難しいよね。なんで、うん、何もないよ。っやってよー。ずーっとしょうちゃんの悪口言ってたよ。やだ。<笑>あの動画見てくれたら。やだやだやだ言って今。いやそれは言えない。それは言えない。ない や, だないないやだ。ショの悪口だ。それビビるぐらいの悪口。<笑><笑> あ り, あ, あ, ありがとうございますこっちはライムサワー2つはい言って、翔太のことでしょそう、それはちょっと動画を楽しみにして無理、言って言わん<笑>なんで<笑>なんでだよ言ってよ六い<笑><笑> 6杯目すごいじゃんないもっとないとな い, いや、六杯目だよ6杯目なはず あれ、トイレに行くたびにその人の悪口を言ういや、<笑>俺の時も言ってた<笑>やめてよ<笑>何言ったのよ言 っ, てない<笑>言ってないよどうするもうラストオーダー終わったよえっ嘘もう21時過ぎたもん過ぎたう ん, ん本当だ延長するかもしくはもう食べ物ももうそろそろだから別に行くかどっちでもいいよ トイレ行ってくるから考え て, て、うん、文句は言わないでえ待って俺のい時に ど, どんだけ文句言ったのああすげえ言 っ, 言ってねえよ<笑>すげえ言ったしょうちゃん<笑>だろうないこいつは言うかな8杯目7杯目7杯目<笑>気づいたらラストオーダーが過ぎてました悩みどころじゃない延長するか 別に行くから、ね、した方がいあ結局さ雨降らなかったねね、うん、も雨降ったとしてもこの屋根があるからまあ出来なしかなーみたいなあどうしようか<咳>立ち飲みもあるよというわけで今回はですね、あのー、中のセントラルパークにある宮金ガにやってきましたー いや、3, 1人3500円で食べ飲み放題食べ飲み放題じゃないわ飲み放題2時間の飲み放題とフードが付いてたんだけどめちゃくちゃボリュームあったよねめっちゃお腹いっぱいになったしなんか、うん ステーキね、うん、みたいなステーキがめちゃくちゃ美味しかった。美味しかったね。ゴーリディタというわけでですね、9月末くらいまでやってるので、ぜひ来てみてください。というわけで、チャンネル、えっ、ー、と、気に入っていただければ、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。お願いします。インスタ、ツイッタイータもお願いします。ま, すまたー。またー。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。いえい、ー、え。<笑> Yeah. <laughs> <laughs>